どうもマックス、鈴木です私は本日鹿児島県は薩摩川内市にございます甲冑工房丸武さーんこちらに来ておりますはいなん、はい、で僕が本日こちらに来てるかと言いますとですねこの甲冑、ち、ま、ゅ、あ、僕の代表的なギャグかっちゅう月中相棒中あるんですけれども<笑>あのかっちゅう月中相棒中でおなじみの甲冑を作っていただいてる、はい、こちらがなんと工房さんなんですね、はい、実はね薩摩さ。 ササ<笑>鹿児島県で作っていただいてるんですねでこれ今ちょっと着てるこの甲冑、うん、ちょっとあのー見てたらこれ軽いんですよめちゃめちゃただの甲冑ではございませんなんとウルトラケールを飾らされた甲冑でございますまあ、その辺はもろもろちょっと後でご説明したいんですけどもあのどうやらあのー、今ちょっとカメラを回していただいてるゴリちゃんがどうも僕のオープニングが好きだということなので<笑>あのクソ真面目な編集 されるのもちょっと僕的にちょっと申し訳ないなと思うんで、この辺からいつものオープニングに入りたと思います。<笑>逆にねあがあこじゃねえよちのなの このくだり、長いな<笑>あれあれこれ、ぼっちじゃないなんと、本日は私一人でございませんこちら、カチュウ丸竹さんの社長さんに来ていただきました社長さん、どうぞはい、こんにちはこんにちはえー、カチュウ丸竹の三代目ですカノエと申しますよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい 本日はこちらの社長さんと一緒に、うん、こちらの丸竹さんの中をいろいろ練り歩いていきたいと思います、はい、よろしくお願いしますお願いしますお願いしま す, しま す, します早速、社、はい、長さんにご案内しなて、はいただくのでよろしくお願いしますお願いしま す, お願いしますじゃあお願いします、まず工房ご案内しますはい、はい、一応工房、あのー パネルで全部ちょっと説明が気がしてあって日本語英語中語韓国語、で、あのそで各部屋の作業内容というのがこれでちょっとざっくりわかるようにはかってますこれ次ですあのエイジング作業を行うんですけど塗装するとあの艶があるんですけどそれをあの艶を引かせるためにちょっとつや消しの塗料をこう叩いて乾いた時にまあ 古い感じが出るというそういう製法を行ったりもしています、はい、おーこちらがあのほぼほぼ仕 上, げ仕上げをするお部屋になるんですけどあの糸をこう落としをしていく作業です糸をですねあのパーツ、えー、と鎧の小ざねと小ざねをつなぎ合わせることを落としっていうんですけど、はいはい、あっそうですそうですあっ、はい、そういうの、はい、あれ肩の部分袖 あああれれはあの千葉県ののののさわら文文化化財財指指定定ななんてていいようの修復作用ええっっそそことするんでするででかねめちゃああれですよね、はい、貴重というか貴重ですよであちょっとカブト見まますすす置いてあるんでけけどど、はいはい ち, はい、ちょっと戻りますけどうこれリアルジャパサムライディーを飛び越えてディスカバリー入ってる。<笑><笑> そのあとまた第人であの衣装も全部作り直しするんですけど、はいはい、でこれ本当これも4 5、ね、年前から動いてるあの企画だったんですけど文化財指定になったので素材をあの新しくすることは協力できないというふうに言われて修復はいいけど交換すると新規で作ると文化財出なくなっちゃうみた、はい<笑>このは あのサング部屋といって、はいえー、とさっきの小手すね灰立て の, あの縫い付けをする作業を行う部屋です、はい、こっちが衣装部屋で今日ちょっと職人さんお休みされてますけどあの今着られてる袴なども、はい、あのここで全部奥に単物があるんですけどあれから生地を選んでいただいて 中のお客さんとかですね、選んでいただいて、あの好きな生地で好きな衣装が作れる。まあ、袴だけではなく、あの羽織とかですね、ーも作ったりします。うん、ここがあのカブト部屋になるんですけど、えっ、ー、と今この部屋がバ シ, バシ部屋といって、あのカブトは。 鉄で基本作るんですけれども、紙を貼り合わせて強度を持たせて漆で固めて形にしたものっていうのもあって。はい、はいはい、はい、実際、あのうちが作ってるものの、ええー、九割は鉄。あとは、その和紙を使って作ってます。これは、あの、大概なんですか、はい。あ、これ、カモンですね、うんうん。あ、そうですね。いろいろ書いてありますね。ああ、そういうことか。これ普通にこう、タオカンかと思った。俺違う。わ<笑><笑>鎧の注文の問い合わせで。 あのヘラーリから来たこともあります。ロゴを作ってほし い, い。すごい。これはあの鎧の足を足の部分ですね。すねーチを作ってる。着方に合わせて。はい。をあーあ、板金的なというか。そうをいろんな形があるんですよね。基本的にはこういう、ま、えっ、ー、とですね板、うん、後ろに板がいっぱいあるんですけどあれがまず形になる。 それをあの切り出しを行って筋掛きをして形を合わせて組み合わせていくんですけど数多いものだと62枚とかあるので縦1枚のやつがですね<笑>ここがあの鎧の銅を作る部屋ですねあの今着用されているこれもここで全部これはいこれの見本があの上にある、まあ、これアルミでできてるんですけどあの に乗ってたあの素材ですね昔はえー、と 重, 重い鎧はコンマ8の鉄板で作ってたんですよ重くてテレビや映画でも着て撮影するのが大変ですし無写行列でもみんなもう重かったのでそれで厚さをコンマ8じゃなくてコンマ6ミリの鉄板で今はほとんど作ってるんですけどまあそれよりもっと軽くしようということで あのアルミの素材に応って作ったりとか、またワシの圧縮紙の硬いのがあるんですけど、それを使ってあの作ったのはもっと軽いですね。ねだからこのして僕はこうふわふわしていられるわけですね。<笑>そうですね。最高です。お疲れ様です。麺棒の製作に今取り掛かるところ。 で実際に。ありがとうございました。うちの製作した鎧の展示と、まあ、なぜうちが鹿児島県の薩摩仙台市で鎧を作るようになったかっていうことをちょっと書いてありま す, す。はい、これ真ん中のやつは島田紳介さん。 ようにちょっとお作りしたモデルで、あのう、ー、新設さんサインをちょっと入れていただいて、で一番右手が素材を。アルミで作った時の素材。で, で、ね、左側が鉄板で作った時の素材、袖持ってもいただくと分かる、うん、と思うんですけど。はい。こっちがアルミ、アルミ。うんうん、軽い。むちゃくちゃ軽い。はい、総重量で7キロ。7キロ、これで7キ ロ, 7キロです、ね。はい。俺、これ7キロ以上。 <笑>どう<笑>も、ね、<笑>どちらが全般ああもう全然違う違いますよね全 然, 全然違います、ね、全然違うこっちは1 1キロあるのででこれなんですよねなぜ薩摩川内市で鎧を制作するようになったかというと当時の撮影で映画の撮影ではレプリカ作ってる会社さんがなかったんですよ鎧をで本物の鎧着て撮影をされてたんですけど重いし 古いんで壊れるので修理が大変っていうことであのうちの会長が鎧を趣味で作ってたんですねでそれをきっかけに丸竹さんで鎧作れませんかっていう話になってじゃあまずよろずや金之のけさんがかぶられる鎖片面のツキンを作ってみないかって言われて作っ一番最初作ったのがこれなんですよで映画で使われたのがでのねやつででずーっと歴代の大河 使っていただいたうわす て, て。すげえ。あ、寿司屋とまず。はい。名前はい、うん。これがうちのじいちゃんが昔。あの大阪城築400年歳の時に。あの本物の鎧と全く同じ技法で作った。鎧です。皮をちゃんと舐めして作っているので。鎧ってすごい重いっていうイメージもあるんですけど。実際皮なので。 ダフトさんが上杉謙信役をされたときにあの新潟の上越市で謙信交際というお祭りがあるんです武者行列の祭りがあるんですけどで実際、謙信役されてたときに、まあ、これがあのその時使ったものと同じような南蛮刀なんですけどそれにサインをいただいて西洋 の, の、はい、で素敵な金芝居で使う。 あっ、ね、そうだはいちょっと持ってみてくださいい い, いいですよ。いいですよそれも確か誰 に, 誰にやったんですか今日食べたクロースウール<笑><笑><え><笑>だよイコークロースイコール本当にあと映画で一名とかですねあとランですねこの頃が一番うちの会社が儲かってたんじゃないですかね千六百両っていう数を作ってお出ししたので あ、これがあれです、あの原哲夫さんおぉ楽天で注文が入ったんですよあの、信長織田信長の統制右足の鎧に注文します原哲夫原哲夫あ、原哲夫と思ってあー え, え, え, えみで、その時に納品もさせていただいた時にあの株、このラオウの作った兜を持っていてサインをしていただいたずついに、ね、て<笑>はいラオウ、ラオウです おトト秀吉はい、あ意外と身長に、はい、そうですね、秀吉はなんか聞いた話ですと身長があの小さかったのであの、これで迫力というか。なん <音楽>はいい今、小野さんので<笑>ですあそうですすすしてまま勉強もできますね、はいはい、斬新よも、ごラーメンコップいってる。<笑> あずっと右側ですよ、はい、あそうですこれがあの地方鎧です。<笑> ここが先ほど正面玄関でご説明させてもらったあの射的場ですおお引き金引いていただいてる。 やばいっすね<笑><笑> ありハッチュー T シャツって超斬新でゃないですか。<笑><笑> これ、えー、これを着て、これをかぶっていったらもう最強ですそういなんですかねこれは何調のそれ、あの、ボトルカバーボトルカバーなんす、ね、<笑>え<笑>こ れ, れてます、ね、着せられたワインいのですあの、キープボトルにちょっとこれ着せといてなるほど えー、やすいでもねはいというわけで、はい、ありがとうございました正直予想していた時間より大幅に押しまくるぐらいちょっと僕が楽しくてすみません僕ありがとうございましたえー、ありがとうございま す, います僕的に思ったのがこれお金取った方がよくねってい う, <笑>うん、うん、正直まず最初にすごく思いました<笑>、うん、あと作ってる工程とか も, もちろんね普段触れ見れないようなものなんであれなんですけどやっぱ正直あの 歴史からあの鎧の部は、あれはやべえ。やばいっすね。僕ね、歴史とかって、そもそも興味なかった人間なんですよ。本、う、当、んうん、申し訳ないですけど、だけど、うん、なんかね、勉強しようって感じじゃなくて、あ、なんか知りたいなって思いました。わかりました。わかりましだから、ぜひね、来ていただけたらなって思います、うん。いや、このカルチャーはね、実際見ていただいた方がいいと思いますよ。本当に、もし気になったら、鹿児島で聞い て, みてください。勝間先生、知りたいです。丸崎さい丸崎、はい さ, はい、さんからも、なんか、そういうことあれば。はい、自分は。 あの祖父の代からずっとこの会社を引き継いできて日本の伝統文化であるものとかあの鎧兜の当時の甲冑師の方々が作られてきた形とか思いっていうものを、うん、そのうちは今までこう引き継いできている部分も あ, るのありますので、まあ、今の職人さん、まあ、これから の, あの職人さんの方々ましてや、えー、日本全国の方々世界の方々に、えー、そういう あの思いをこの場所からあの配信していければなと僕の方は思うんで、うん、入館料はもうあのいただいていませんもう見ていただけるだけですごく僕はありがたいのでえこの場所をですねぜひ活用していただければと思いますどうらしい体験をさせていただきまし、はい、あ, りますありがとうございましたカブト君を食べた時にあのマックさんが切られてた鎧やったじゃないですか紙でできた の方で中で作っていただいたんですけど、なんとマックスさんのためだけに作っていただいたと<笑><笑>もう僕も実はさっき聞きました、ね。<笑><笑><笑><笑><笑>